気をつけてお願いします。はい、 s h d e s t i o d e s t i k to s i t i c k to the side. t e s i t i c k to the side. t i c k to the t i c o the side. s t i o the s i e s t h e s e Stick to the side. t h e s c h e d e s h e s c h e d e s o the side. t h e d e i c h t d o the i d h t d o t h k e e s i to t h h o k to s o t o the s o t t i c k t e side. s t s t i e s i s t i h h e s e s t i t the s i t o t h d i s t i c k to c e o t e s Roger, approve, Roger, I get it. What is the situation of this? Roger, you want right or left arm?、Uh, right, right heading 0190, elevated to Oshima. Uh, one, two, three, negative, negative, negative, call you. Break 1.35 heading to w one zero, please. i o n e t l i e l i g h t a o two, three. Confirm, you a r declared emergency. That's right. One, two, three, Roger. And request your nature of emergency. 東京本体でパンフォークスケジュール701コファーをディフェンス150。コファーをディフェンス150。 おコソお0だ い, いたら、うぞ近くの方をお呼びしますが、オのバスとはお願 い, いたします。124フライヘィング090、レーダーベクトル・トーシマー。コントロール。アウコントロール、ラジ ア, アンドストゥーデー。高い中、6時28分。コネーションサウスン、06、最多プロジク JJ 8830 contact to Tokyo Control one, two, f i v e s e e v n n a 123 if possible scope two, zero, s e v e normal t w n Tokyo Nipal 日本は1732日本は1 3 1732日本は2 3は 1, 1 2日本は1732日3 3 1時 3, 3, 3 2日本は1732日本3 3 1 1 1 3 2 1は これかった。<interface> <right>. <音> セバネ東京523セバネアナウンサー526オペレーションのマーブリコピー OK ください Japania Tokyo, how do you read?、Hey, Japania Tokyo, uh. Olympus 63 and proceed right to Kushimoto by a present position.、Uh, Roger, 63 and proceed right to Kushimoto. 1, 2, 3. 1, 4, 3, descend, maintain. 1, 3000 now. Bear 4, 3, flight number えっ、ー、とですね、今、あのー、R5 のドアが、あのー、ブロックしました。えー、それで、えー、今あー、ディセントしております。えー どういうことですかで Tana 123, Tokyo Control. If you read me, I d e n please. All the station, all the station, except...、Uh Japan Air 123 and contact uh, Tokyo Control. Contact Tokyo Control. 134.0.、Uh, change frequency 1340. And、uh, keep silent until further advice. And a one twenty three, and a one twenty three, cut approach on guard. If you hear me, contact one hundred point four. One twenty three, climb the red heart. If you hear me, attempt contact one hundred point four. ただいまから6時46分終了。スパネ It's been a 123, code of coach on guard. If you can hear me, squawk 5423. <laughs> Roger, descend to Kuroshima, correction s r、right、a n s f e r federal 160, change frequency, 1340 now. Roger, power 4, t a e uh, 660, 1340, c r o s s i r e 164, s o u t h r e o e r o g e r r e r o e o g e r r o g r r e r o g e r o g e r r e r o g e r Roger, Roger, r e r Roger, r e r Roger, Roger, Roger, o g e r o g e r Roger, Roger, e r Roger, Roger, Roger, Roger, e r r e r r o w e r r o e r Roger, o g e r Roger, o g e r Roger, o g e r o g e r Roger, o g e r r g e r r o g r Roger, r e r r o g g e e r Roger, r o g r 現在コントロールできましたの今度はいあどうぞ。 I'm gonna go to the city! はよし ワークショップに了解しました。 パネは 1, three, now, 1 three, 30,、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、 こちらのレールありますは55枚のロース弁当熊谷からスパイチ ウエストの時点でどうぞはい、どうぞ。 フラッシュあれでも Tokyo FR 273, Tokyo Control. Japan at 123, Japan at 1 2 the Zikota approach control on guard. Your position is 3, 5 miles northwest of z i o t a You are clear to land at z i o t a you are clear to land at z i o t a Japan at 123, Japan to at 123, Tokyo Control. えー、もしできましたら横田アプローチ129デシマル41294にコンタクトしてください。